それでは開始となります。発表時間は30分です。新井さんを拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。はい、では改めましてよろしくお願いいたします。イベントコーアーキテクチャについてえっとお話ししていきます。で、そもそもお前誰よということで新井正まと申します。普段はマスター一四二というアカウントでツイッターとか GitHub にいます。 で仕事としてはスクイーズという会社に働いてまして CPO という役職を持っていますでコミュニティ活動に関しては Python もくもく会っていうのを毎月コロナ前なんですけどやっていたんですけどコロナ期間中はしばらくできてないです、まあ、ただ今日こういった p y イ o n j p も現地で開催できてますので来年あたりぼちぼち開催したいかなと思っております あと、PythonBootCamp というあ一般社団法人 p y コ o n j p アソシエーションの、えー、取り組みの一つなんですけれども、日本各地に、えー、Python の普及をしに行こうというところの講師をしておりまして、ちょうど先月は静岡の沼津の方にお邪魔しました。はい、こういった人間です。で、今日の、えー、お話ですと、イベント駆動の、まあ、イベント駆動型プログラミングというものをまず説明した後に、その延長線上にある、えー アーキテクチャの方に話を進めていきますでこののアーキテクチャの説明はジャンゴ×セロリっの設計をもとに本番運用のチップスなどご紹介できればなと思っております。で今回は使わないこと、一応お断りとして、まずセロリの初期設定周りですとか、まあ、具体的なインフラ構成というものも使いません。またセロリを使わないでのアーキテクチャ構成。 まあ、例えばマイクロサービスとかサーバーレスなどは多少言及をしますけども具体的な深掘りをしませんのでご了承くださいでは目次ですまずイベント駆動型のプログラミングの三3つのパターンがありますのでそれをご紹介しますでその後にイベント駆動アーキテクチャの方に話を広げまして後半はセロリの紹介を主にしております、はい、でまずイベント駆動型プログラミングとは何ぞという話をしていきますで、まあ ご存知の方も多いかと思いますけれども対比となるのは手続き型のプログラミングでして、まあ、手続き型というのは上から順下に順番に実行していくようなものになりますそうではなくて特定のイベントが発生したらその処理を実行してねというふうになります、まあ、なのでタイミングが読めないというものですねで具体的にですと、まあ、例えば GUI のアプリケーションだとユーザーの操作とか入力というのは予測できないものですので全てイベントとしては使われて なので、こういったフロントエンドでは 必, ず必要になってくる概念です。ただ、フロントエンドだけじゃなくて、例えばデータベースのトリガーというものもイベント駆動型の一種として扱っていて、このトリガーというのは、あるテーブルにインサートとかアップデートが走った後に、特定のスタートプロシージーを実行するような仕組みになっております。 またこの後サーバーサイドを主に話していきますけれども、まあ、フロントエンドでは必須なんですけれども、サーバーサイドでもちゃんと押さえておきましょうということここではお話ししておきますで。このイベント駆動型のプログラミングは3つのパターンに分類されますで。この3つのパターンというのが、コールバック、サブジェクト、トピックというものになってまして、必ずどれか3つのうちの1つに当てはまります。でこれからそれぞれトピックあパターンについて具体的な 特徴とかをお話ししていくんですけども、より詳細なことを知りたいという方は、このエキスパート p y t h o n プログラミングという本がありますので、こちらに一章まるまるイベント駆動型の話が取り扱っております。今回の発表もこの本の参照いくつかしていますけれども、もし興味がある方はぜひ手に取っていただければなと思います。でまず、はじめコールバックからお話ししていきます。 えー、とコールバックは、えー、イベントエミッター、イベントを発火するものです、ね、がイベント発生時に実行してほしい処理をあらかじめ登録しておくものになります。でそのイベントが発生したらすぐコールバック関数が実行されるというものです。でこれは、まあ、JavaScript に馴染みがある方は基本的に JavaScript はコールバック関数でいろいろやり取りするのでピンとくるかもしれませんけども、まあ、簡単な例としてはこういったものが挙げられます。 でこれは本当にシンプルなパターンなんですけどボタンが置いてあってそのボタンをクリックしたらここでいうとログっていう関数を紐付けているのでそのログ関数を実行してねというふうな、えー、サンプルになりますボタンをクリックしたらこのログが発火されるみたいなものですねで、まあ、むちゃくちゃシンプルで分かりやすいと思うんですけども、まあ、それはなんでかっていうとこの一つのイベントに紐付けられるのは一つのコールバック関数だけに限定されるからで まあ、この1対1の紐付けなんで分かりやすい反面、三結合になってしまって汎用的な設計というものは難しい特徴を持っています。で、次にサブジェクトというものをご紹介します。えー、とイベントエミッター、まあ、イベント発火するものをこのパターンではサブジェクトを定義するんですけども、サブジェクトが発生させるイベントを、えー、先ほどのコールバックは1対1だったんですけど、これは1対1対ですね、複数のオブザーバーが購読できるようなものになります。 でまあ、分かりやすいで自分が思ったのは こ, うこれ何かっていうと、まあ、セレブっていうなんかこうセレブリティがいてそいつがこうその人そいつが言葉ですねその人がファンクラブを持っていると仮定してそのファンクラブに不特定多数のファンが、えー、っと会員としまっているみたいな 話, になっ話が、えー、っとここでは例として挙げていますでこのセレブリティが、えー、普段の食事とかどこどこ行ったよっていう旅行のブログとか まあ、あるいはなんかこう告知みたいなイベントいろいろな投稿をどんどんこう流していくでそれをファンが常にこう待っているみたいな、まあ、こういった仕組みとほぼほぼ同じかなと思いますで、まあ、デザインパターンを習ったことがある方はこれはピンとくるかもしれませんけどオブザーバーパターンと、えー、一緒の考えとなっておりますで先ほどのコールバックと違って複数のイベントハンドラーを登録で き, ることができることが特徴となっていますで まあ、ただデメリットとしてこのサブジェクトイベントを発火する側が発生させたイベントはすべてこう通知されてしまうんですね。なので先ほどの例だと、うん、私はあのセレブリティのご飯の写真だけ読み た, いの読みたくて他のこの告知とかいらないよっていう時には、まあ、受け取り側が欲しいイベントのみをフィルタリングするまたはその食事、旅行、告知みたいなと、えー、種類ごとにサブジェクトを分ける。 みたいなことになってくるんですけどもやっぱこれをやっていくと大規模のアプリケーションと複雑になってしまうかなと思います。で特徴としてはコールバックよりも素結合でこの次に説明するトピックよりかは密結合って今ちょうど真ん中の特徴を持っているかなと思っていて個人的にはこのいい感じの結合がロジックを把握しやすいので まあ、メインとなるビジネスロジックをここに定義するのが個人的には好きです。はい、で最後、トピックの方をす。で先ほどのコールバックとサブジェクトは、えー、っとまずイベントを発火させる人、またはイベントを購読する人、どちらかが必ずいるんですけども、このトピックっていうのはもうそこはどっち行ってもいなくてもいいよと。イベント っていうまずそれがファーストクラスに存在しているというのが特徴になっています。えー、となのでまあイベントが定義してそれを誰も発火させることができなくてもまたは誰もそれを購読しなくても OK みたいなことがえ実現できます。まあ、それを言い換えるとえこのイベントが発生する側発生させる側発生させる側と購読する側どちらにも依存してないというような特徴を持っていて、まあ、だからこそ粗結合になっているかなと思います。 でこのトピックパターンは、えー、っといろいろ読みながら、えー、プロダクトとか、えー、フレームワークでばらけていてシグナルだったりトピックって呼ばれることがありますで、まあ、僕が普段よく使うのはジャンゴとかなんですけどもジャンゴ、フラスク、スクレイパイなどはシグナルというワードを採用していますで、えー、このトピックシグナルのちょっと具体例を見ていくと、えー これはジャンゴの例なんですけど、これは新規ユーザーが登録されたらメールを通知するみたいなサンプルアプリケーションになっています。で、えー、っと、今回、シグナルトピックが、ジャンゴはもう組み込みでいくつかそういうシグナルトピックを用意していて、そのうちの一つであるポストセーブというものをここでは使っています。で、このポストセーブというものは、あるモデルのインスタンスが保存されたら、えー、っと、発火される。 シグナルトピックになります。で、今回ではそのシグナルを発火させる人がユーザーモデルになります。ユーザーモデルのインスタンスが保存されたら、ポストセーブのシグナルを発火させる。で、それを受け取り側がここの、えー、と関数なんですけども、先ンレジスタードメールハンドラーという関数がそれを待ち受けています。 で中身のロジックは、まあ、深掘りしてないんですけども、<音楽> IfCreated ということで新規作成の場合のみメールを送るみたいな処理になっています。まあ、ここで見たように特徴としては、発生させる側と購読する側どちらにも即結合なので、イベントの処理を細かく定義しやすいものになっています。まあ、ただ、デメリットとしてはその 即, 結即結合すぎて、えっと、 実装者が知らないうちにイベントが発火され、構造され、処理が実行されているみたいなことも、まあ、なきにしてもあらずなんですけども、まあ、そういったときには注意しましょうと。で、この素結合の特徴というものを持って、その延長線上にこれからお話しするイベント駆動のアーキテクチャがあります。で、イベント駆動のアーキテクチャの方に入ります。今ご説明したこう3つのパターンを持ったイベント駆動型のプログラミングというものは、アプリケーションを 分解し部品に分解していってその部品がやり取りをするのにイベントを介しているといったような世界観なんですけどもその分解のスコープをちょっと広げてそのやり取りをネットワーク上でやっていくということがにしたのがイベント駆動のアーキテクチャの方になりますなのでそもそもの概念というものは、えー、っ と, とても似ていますそれがネットワーク越しになっているということですねでこの後はそれをセロリーを使った設計についてお話しするんですけども まあ他でいうと、サーバーレスだったら、サーバーレスのアプリケーションに分離するんだったら、ラムダ ×SQS のようなファースト構成、ファンクションアザーサービスのような構成だったりとか、マイクロサービスの設計をするんだったら、複数のマイクロサービスがイベントをやり取りするので、結構、シンプルなキューイングのシスイベント、タスクキューじゃ、難しい場面が出てくるので、アパッチかふかのようなイベントストリーミングのえプラットフォーム的なものを利用する場合も多いです。 でこのアーキテクチャーイベント駆動のアーキテクチャーのメリットとしては、まあ、処理を分散できるのでスケール化しやすいというのがまず1つあります、えーまあ、例えばタスク級っというものが、まあ、この後ちょっと紹介するんですが、タスク級っというものがあってこの Q がボトルネックで詰まったらこの Q の本数とかを横にスケールさせれば解消するし逆にこうタスクを受け取る側 Q からタスクを受け取る側で処理が重いんだったらそのマシンスペックを上げるみたいな形でピンポイントで 対応ができるのでスケールがしやすいという考えています。また、即決棒にできるのでそれぞれコードの依存が減るので部分部分でのアップデートがしやすいというのも特徴かなと思います。でまた、時間がかかる処理というものを非同期に逃がすことができるので例えば HTTP リクエストをより多く処理したい時ときには有効かなと思いますで。最後にまた大きい特徴なんですけどもこういうふうに即決棒にしてイベントクトにすることによって エラーがもし発生しても、えーと、急にイベントが残っている限り、何回でもリトライをすることができるので、復元力が高いシステ ム, 構ステムを構成することができます。えーとまあ、ただ、デメリットとしてもやっぱもちろんあって、こう先ほど、急とかお話ししたんですけど、登場人物がやっぱ増えることによって複雑になってしまいます。それを複雑になったため、いろんなログとか、まあ、デプロイとか監視とか。 まあ、ますまた処理の遅延が大きくなりうるというのも、まあ、先ほどこうタスク級でパンパン細かいタスクをさばいていってるんだったらパフォーマンスの向上に、えっと、貢献できるんですけどももし、えー、時間がかかる大きいタスクが1個詰まってしまったらその後ろに並んでいるタスクが渋滞してしまって全体のアプリケーションの遅延を呼んでしまうんですね。 まあ、でもただ、このあとそういった時間がかかる大きいタスクの対応方法についても時間があればお話しするのでその時に詳しく見ていきたいなと思っています。イベント駆動アーキテクチャのまあ具体的な代表的な使いどころといったところにえここに挙げていますメールの送信ですとかえファイルの処理。 また、こううちの会社でよくやるんですけども、外部から Webhook を受信するときに、まずレスポンサー200で返して、そのボディで受け取った内容はデータベースに保存しておく。で、そのデータベースの、えー、保存したデータをもとに内部処理をタスクに流すみたいなことをよくしています。これは何がいいかっていうと、もしアプリケーション側のバグがあって、えー、エラーになったときに、 ウェブフックの受信の時に、えー、ときにエラーを返してしまうと、まあ、この先方のシステムにもやっぱり迷惑がかかりますし、えーまあですね、なので自分たちの原因でバグが起きたときは、えー、基本的にはもう全部200で返して保存しておいて、バグを直した後に、えー、タスクをリトライするっていうふうにすると、えー、まあ影響範囲が少なく済むかなと思っています。 で先ほど HTTP リクエストをたくさんさばきたいといった文脈ですと、まあ、ここで同期性が必要がない場合によっては、ユーザーに早くレスポンスを返すことができるかなと思ってます。ちょっと休憩します。はい、今、何分ぐらいなんですかね。ああちょうどいい、ちょうど時間通りですで、えっと。休憩がてら宣伝なんですけど、 スクイーズの会社が今スポンサーブースを出していて、まあ、ちょっと企画をやっていて、何かっていうとこの、僕たちホテルを運営してるんですね。で、そのホテルに泊まれるクーポンを皆さんにお配りしようっていう企画です。で、その対象が Python の OSS のプロジェクトに何らか関与してくれた方にえ恩返しの意味を込めて、えーっと、クーポンをプレゼントというものをやっております。で、えー、っと、 資格として待つ 30% クーポンオフっていうのが GitHub のスター50以上の Python の OSS プロジェクトにあ GitHub スター50以上の OSS のプロジェクトのメンテナー権限を持っている方が対象ですで 20% が1年以内に、えー、メンテナンスされたパッケージを PyPI に上げている方で 10% が、まあ、これはそのが広いんですけども えー、何らかの Python 関連の OSS のプロジェクトに異臭なりプロリクを上げた方、または GitHub スポンサーなどでプロジェクトにスポンサーしている方が対象になっています。で、これはちょっと巷で話題の全国旅 行, よ全国旅行割よりかはまあ割引率は低くてささやかなんですけども、ちょっと皆さんに喜んでもらえれば嬉しいかなと思ってやっております。なので、ぜひこの後スクイーズのブースに遊びに来てください。 休憩おりますじゃあ後半はセロリーの方に移っていきます。で、えー、と突然この背書きで申し訳ないんですけども、えー、と概念のお伝えのためにここに書いています。で、先ほどサブジェクトとかイベントとかいろいろ出たんですけども、同じような概念が違うワーディングとしてセロリーを扱っていて、まあ、そこでの混乱を防ぐためにもここで改めて書いています。で、まずプロデューサーって一番左側ですね。にあるのが、 イベントタスクを作る人ですでこの人がタスクをいっぱい作ってブローカーという存在に渡していきますで。このブローカーはそのタスクを受け取って、まあ、球が何個か並列があるんですけどもそれぞれ球に突っ込んでいく。でこの球は先入れ先出しのデータ構造になっていてで入れたものを次取り出すのをブローカーの役目で。 取り出したタスクをブローカーは一番右側のコンシューマーという存在に渡してあげます。で、このコンシューマーが実際にタスクを使って実際にタスクを元に処理を実行する人になっています。まあ、ここで用語集でちょっとまとめてますけども、まあ、タスク級プロデューサーブローカーコンシューマーであります。で、今後はえっとまあタスク級ブローカーっていうワードが出てくるのでここの整理だけここでしてもらえれば。 えー、問題ないです、はい、で今これからセロリの話をするんですけども、まあ、他の選択肢としては、まあ、RQ っていう、まあ、Python のパッケージがあったりとか、まあ、また Python 離れるとアパッチ先ほど話したアパッチカフカのように分散の処理が得意なメッセージシステムがあります。まあ、ここはちょっと こ, うこの後に出てこないのでここで深掘りしないんですけどもこの資料とかで見てもらえればありがたいかなと思います。 また先ほどのセロリーが対応しているブローカーもいくつかあって、えー、と AMQP を話すラビット i m q だったりとか Redis また Amazon の SQS などなどがあります、まあ、これはユーザーが自分のインフラ構成とか得意なものを特徴を見て選んでいくというような形ですでまずはちょっとセロリーの基本的なチップスをちょっとここでちょっと紹介できればいいかなと思いますえっ、ー、とまあ タスクを作るときに処理は短くシンプルにしようというものを心がけるといいと思いますアーキテクチャ自体が複雑になっていくのでこの処理自体を簡潔にしましょうとでこの後もちょっと話すんですけどもリトライをしやすいようにするためには、まあ、このシンプルになり、えー、状態を持たないような ス, トートステートレスになってでアトミックな処理が、えー、自然となるかなと思います 次には、えーと、引数にどういった値を渡すかというと、プリミティブな値を渡しましょうということですね。複雑なオブジェクトを渡さずに、Int や STL のようなプリミティブなものを渡していきましょう。まあ、特にジャンゴですと、モデルのインスタンスを渡してしまいがちなんですけども、まあ、これはデフォルトの設定だったら、えーと、シリアライズの時にエラーが発生したり、またこう非同期なので実行される、タスクが受け取った後に実行される。 時間というのはずれるので、その間にレコードが更新されてしまうと、えー、古い状態のままタスクが処理を始めてしまうので、バグの温床になってしまうようなことがあります。まあ、先ほどのモデルをのインスタンスを受け取るときというものは、まあ、この下のあーコードですけども、ID を渡してあげて、タスクの中で最新のデータを、まあ、DB などから取得して実行するといったことをお勧めしています。 あとはテストでは AlwaysEager というものを true にしてやりましょう。まあ、これ何かっていうと常に非同期じゃなくて同期的に処理するよという設定ですね。まあ、これをやるとテストだったりとかローカル環境でえまあえといろんなえとコンポーズを立てなくてもいいとか処理が早くなるのでおすすめです。ではい、じゃあ次リトライの方に行きます。まずリトライをするあ考える前に例外というものを考えてみると。 えー、そもそもすべ て, し て, し て, ての例外を補足しなきゃいけないということはなくて復帰可能なもののみキャッチするというのが大事かなと思います。復帰可能なもの以外はもう握りつぶさずに投げてしまって、まあ、それはもうセントリーなどの、えー、っとエラートラッキングのシステムが入っていればそこで管理ができるので、まあ、そこに任せてしまうというのがいいと思います。 まあ、逆にその復帰可能なエラーというものは、もうずっとリトライし続けるというものをえっていう考えですね。まあ、もちろん設定した最大リトライ回数というものがあるんですけども、そこまでえ限界までリトライさせる。で、リトライをさせるので、状態が持っていると、このリトライごとにこうずれてしまうので、ステートレスなものにしておく。でまた処理のべき等性も担保していくために、基本的にはトランザクションアトミックで囲っておくかなと思います。 でえーとまあ、そうすることによって自然と大きい処理よりも複数の小さいタスクに分割されていくかなと思います。でリトライの考えなんですけども、まあ、障害をゼロにしようということはもうちょっと無理だったなと思ってそこまでやるとなかなか苦しいと思ってますので、まあ、そこを目的とするんじゃなくて障害が発生したときにダウンタイムとかデータの損傷をなるべく少なくする。 といった方に、えー、頭を切り替えていくのがいいかなと僕は考えています。で復旧が遅くなれば遅くなるほどえっと確認事項とかが増えて自動的に復旧ができなくなってしまいます。なので壊れないから素早くいつでもすぐに回復できるといったことを念頭においてまあリトライ設計エラーハンドリングをするといいかなと思います。でまあリトライ関連の設定はまあここに上げてますけどもまあこれはえっと見てもらえれば大丈夫です。 でこの設定よりももうちょっと大事なのが、タイムリミットに2つありますよということですねで。それがハードタイムリミットとソフトタイムリミット。ハードとソフトがあって、ハードの方はもうは、これを超えちゃったら、タスクを実行しているワーカーがキルされてしまいます。もう強制的に終わってしまう。逆にソフトは、そうなる前に、えっと、Python のエクセプション、ソフトタイムリミット、エクセデットっていうものがレイズされるので、えー、アプリケーション側でこ の, このエラーを補足すれば、 コントロールが可能になってくるようになります。でまあ、先ほどのいろいろな設定をこういったデコレーターで与えていくとかもできますし、でただこ、これはこう実際にアプリケーションを本番運用する中でこうどんどん育てていくようなものかなと思っています。どういうことかというと、このエラーが発生したときにはすぐリトライしていい。 けど d b のデッドロックだったらちょっと長め、えっと、ウェイトを待とう、タイムウェイトを長くしようみたいなことがあるかなと思っていて、まあ、そういったこういろんなエラーを見ていくうちにいろんなチューニングが発生してくるかなと思います。で、これはまあうちの、えー、一例ですけども、こういったいろんなこう条件分岐で、えっと、リトライのチューニングをしているっていうのがあります。まあ、こういった形でしていくと、えーまあ、こういった形の一つの サンプルとして見てもらえればありがたいかなと思います。で、次、ログの方に行きます。で、まあジャン o の話なんですけども、ジャンゴセロリザルトというパッケージがあって、これはタスクの実行結果をデータベースに保存してくれます。まあ、なので、何かあったときに、後から運用でカバーが可能になってきます、まあ。テーブルコードはここに載せてますけども。で、運用でカバーはどういったことかというと、まあ、例えば外部の ウェブサービスに依存していて、そこに何かしらの HTTPX を投げるっていう処理があったとして、その外部接続先が障害が発生して500エラーがずっと返ってくるっていところもあるかなと思います。まあ、それによってセロリタス部が異常に終了してしまう。まあ、こういった形に、えっとまあ、僕たちがやっているアプローチですと、まあ、管理画面、ジャングアドミンから、まあ、異常終了したステータスでフィルタリングして、まあ、かつ帰還してで絞り込んでおく。 でそれを絞り込んだものをまとめてリトライするようなアクションとかコマンドを作っておくと便利です。どういこうとかというとこの外部接続先が障害から復旧した後にまとめてリトライをするというのが一番簡単なのでこういうふうにしています。でこのジャンゴセロリリザルトを使っておくとタスクネームとかタスクに当たった引数というものが保存されているのでいつでも再実行が可能になっているような形です。 で次にに監視に行きます、まあ、先ほどのジャンゴセロリリザルトなどのまあデータベースに保存するものを使えば実行ログは分かるんですけどもそのワーカーが受け取る前に球がどれくらい詰まっているかなどの監視はできませんなので監視が別に必要になってくるんですけどもえまあローカル関係だところフラワーっていうセロリ関連のパッケージがあってえ便利なんですけども 本番だと、えー、なかなか使えないので、まあ、例えばデータドックみたいなサービスが使うのがまあ一番僕はいいかなと思ってるんですけども、まあ、いろんな都合で使えないっていった場合には、まあ、このセロリのインスペクトコマンドっていうものがあるのでこれを使って簡易的なスクリプトを定期的に回すことでなかなかこう実行が終わらない実行間違っているタスクっていうものを、えー、抽出できます。 まあ、こんなスクリプトがあるので、これ、資料にあで見てもらえればいいかなと思います。で、最後、デプロイの方ですね。で、一度作ったタスクを拡張したいっていったときに、引数を変更することがあるかなと思うんですけども、このタスクというものは、デプロイタイミングでタスクをえ発行する側、イベントを発行する側と受け取る側。 で同時にリリースできないんでそので時間差がやっぱ発生するんですね。この時間差によって古い引数で指定したものを、えー、っと実行してしまうといったことも考えられます。まあ、そうしたときに、えー、引数を普通に渡してしまうとこんな定義されてない引数を受け取ったので実行時エラー的なことが発生します。それを回避するためには まず一度、キーワーワドは全てあ引数はすべてキーワード引数渡しでえ渡すと、ポジションじゃなくてキーワードで渡す。あと、キーワードアグスを常に設置しておくことで、デプロイタイミングをえそこまで意識せずとも運用が回せます。どういったことかというと、ここに上が変更前で、下が変更後なんですけれども、下に new っていう引数が追加されてます。 でえっと、これを先ほどの話したこうキーワード引数を必ずやるのと、えー、キーワードアグスを設置しているとニューっていう引数があってもなくても、えー、どちらでも実行が、えー、可能になって、えー、エラーにはならない、まあ、その反面こう 内, 部によって内部でニューっていう引数がちゃんとあるかどうかっていう、まあ、チェックっていうものは必要なんですけども、まあ、これは、えー、必要なものと考えて その実行時エラーを極力起こしたくはないのでそれを回避するためにも引数の設置というものは結構考えてやるべきかなと思いますまあ同じような理由あのデプロイタイミングのずれという理由でタスクをコードから削除しちゃった後にデプロイタイミングによってはその消したタスクを発火させるようなこともなってありえます。 まあ、これを回避するためにもまずはいきなり削除するんじゃなくてデュプリケーテッドにしてそのタスクが本当に呼ばれてないようにというのを確認してからえと次または そ, のそれ以降のリリースで削除するといったことはおすすめかなと思います。終わりに、はいまあ今日話したことはだいたいセロリの公式ドキュメントに載ってるんですけどもまだまだ日本語の情報とか知見というのが。 なないかなと個人的には思っているので、今日の発表がどこかで役に立てばいいかなと思っております。でまたセロリ、ひ、まあ、いてはこのイベント駆動型のアーキテクチャを使うことによって、まあ、ユーザーへのレスポンサーが速くできたりとか、エラーが発生しても復元量が高くてすぐリカバーできる、まあ、そういったサービスにできるので、まあ、皆さんもこれを元に一緒にいいサービスを作っていければなと思っております。はい、ご清聴ありがとうございました。 発表ありがとうございましたスライドに質問が上がっているようですのでいくつか質問をしたいと思います、はいえー、一つの処理がどうしても長くなってしまう場合どのように対処されていますか例えばタスクを複数に分けてタスクからタスクを起動するのようなこともありうるのでしょうかあ、めちゃくちゃありますこれがえ時間が多分余らなかったんでは分かってたんですけど余ったらっていうので資料にいろいろ書いていて重い処理をする時の まあ、これはシステム的な設定なんですけども、ワーカーが実行するプロセスの中でのタスク数とか、と, とかとか書いてたりとか、今話したのはタスクの中でタスクを呼ぶっていうのはワークフローデザインになっていて、セロリはこういったいろんな非同期だけじゃなく直列でちゃんとこうタスクを渡していく、直列、直列、中並列、最後直列みたいな、こういったこともできるので、 まあ、セロリーを使いこなせば、まあ、こういったタスクの中でタスクを呼ぶっていったこともできるかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃ、次の質問になります。ハードタイムリミットでワーカーをキルするとの説明がありましたが。この場合のワーカーはスレッドでしょうか。スレッドとすると、どうやってキルしていますかとのことです。えー、っと。そこはパット回答難しいので、僕の知識だと。ちょっとスルーします。はい。 はい、ありがとうございます。では、最後、えー、今上がっている中だと最後の3問目になります。トピックの定義が途中で変わった急がある場合、イベントの全リトライはどう対処すればいいのかとのことです。もう一回いいですか？聞こえなかったんで。はい、えっとトピックの定義が途中で変わった急がある場合、イベントの全リトライはどう対処すればいいのかだそうです。なるほど、なるほど。まあそれはこうえー。 まあ、本当に選手の時はログを仕込んで、ログをちゃんと見て、全部切り替わったなと思ったら、全離トライするとか、かなと思いますね、はい、そこはでもあまりこの僕の中では、そこまで難しくないかな、まあ、ちょっと時間をある程度待って、ログですね、ログを見れば分かるかなと思います。では、質問は以上でしょうか、えー、ここで締め切れをさせていただきます。 えー、時間になりましたので、えー、新井さんのトークを終了いたします発表ありがとうございました参加者の方は大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました、えー、質問がある方また直接お話ししたい方はローカーホワイエでお話しすることができますスピーカーも移動しますので壇上周りには集まらないようご協力をお願いいたします 最後にスポンサーによるブースがありますのでこちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様はスポンサーブースのスタンプラリーにもご参加いただけます。規定数失礼いたしましたシールですね。シールを集めると限定 T シャツと交換できます。ぜひご参加ください。では以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。